何もやってないで す, 何す<咳>今日はですね今コラボしてるんですけどもアディスさんちでコラボしてて、うん、でこのカメラは一応ついてない前提なんです、うんうんうん、で僕らがアディスさんちでいないところでイチャイチャしてたら、うん、アディスさんをどういう反応するかっていうのを撮っていきたいと思いますで 今ちょうどねい、うん、ないのでちょっとイチャイチャしておきますというわけで2021年最初の動画ということでね皆さん去年はいろいろ大変な1年であったと思いますけども今日はアディちゃんの大好きな大好きなゲストが来ております登場させていただきますその名前は少量チャンネルのお二人がお家に来ております お邪魔まお邪魔いたします。でいただいた。ありがとうございます。ひょうにょう。ダーディさんとコラボでした。ね嬉し い, 嬉し い, い。私も嬉しい。二、うんうん、人いつか引っ越す予定なの？俺は今年引っ越したいの。引っ越したい。うんなんか俺別にそんな、うん、どっちでもいいんだけど。まあ、でも料理とか好きだとさあとなんか料理動画とかやっても楽しいと思う。<笑><笑>こんなにすんなん。本当に。いんす。<笑> になこななこれでさ、これでさうやっててちゃんが俺に肩を回してさしいおいし い, 寿司 い, しいしの 美味しいよね。うん、卵いただいていいです。あ、いくら食べたい。あ、食べてくいくぞよ、全然。好きな。はい。うん。いくらいただきん。終了。だからなんか恋愛っていうものをさ、<笑>やりたいわけよ、私も。ああ。同したい。 同あ棲あねうん、うんうん、で、うん、アディちゃん「おかえり」とか、うん、アディちゃんって結構あのあれなのよ酔っ払うともうそのまま寝ちゃうのそのままはいはいはいはいでメイクも落とさないで寝ちゃうから、うん、それをなんか優しくえっ、ー、<笑>そこまでしてくれる人<笑><笑>っていう人が欲しいって言ったらなるそれさイじゃなくてお前はひもをあ<笑><笑>確かに紐、えーまあまだなんか飲むう あ, あ、取っっっててくるああ何え、僕ももらいいいいいででですすかうん金金金麦金麦金麦じじのおお願しします金麦がお好きでしょー<笑>いい見えない感じでしょやハハハ帰り。<笑><笑><笑> おかえり。ただいま。<笑>あ、すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。ただいま。ありがとう、ありがとうございます。ただいま。ありがとう、ありがとう。<笑>乾杯します。乾杯します か, か、うん。そうしましょうね。アリーさんは入ってます？<笑>す私ね、お酒ちょっと弱いので、あ あ, あ, あ, あ。じゃあ乾杯しましょう。乾杯。美<笑>味、はい、<笑>しい。少、う、量、ん。うん そんんんなななわけでで、ね、うん、ううん、中盤においを差ししし掛かっっっったたたということで<笑>またいっぱいいいいいいいこまぱてききだ あ, ん、うん、<笑>あと食食食食べべべべるよ食べてよ食べた<笑>食べなさいよさらっしゃ終了。 1回目1回目は、うん、みたいな感じだったので、うん、ちょっとびっくりはしてたっぽいびっくりはしてたけどまだ平気かなうんだからもう最後どうするここでさ、うん、なんかもう<笑><笑>ダメ肌触ちょっとコンプラが怪しいから<笑> そ,、ねうん、そこまでしたあれだけどどうしようここまでしてたらさあこうやってね、うん、してたらもう あの、言い逃れできな い, じゃないで。でも、ここでさ、なんかもう、うん、うちらもさ、堂々とさ、なんかもう、イチャイチャし続ける。ああ、そうだ。あオッケー。うんあ、OK ああ。そうします。<笑>もう、見られても、うん。いいよ、みたいな。オッケー、オッケー、オッケー。<笑>はい。そうしましょう。アジさんすいません。すいません。そうさせていただきます。<笑>はい。と<笑>いうわけで、アジさんが帰ってくるのを待ちたいと思います。ひょうにょううに っっっってててててるの<笑>え何やってるのの続けおごめんごめん。ごめん ごめんって。ごめんごめんごめんごめんごめん。一点。一点。ごめんごめん。えー、じゃあ一旦た。あのー。言 っ, っちゃ ん, ん。いいと思うよ。はい。いいま。えじゃあもうもい。いやいやいやいいいい。ここ聞て。日本酒飲む。日本酒。日本酒。おしゃべり口だ。まあいいですね。はい。え何やってたの。はい。今なんか始まってたよね。<笑>いやまあ。<笑>出たかな。かな。 というわけで今回はですね、<笑>ドッキリをアリエさんに何のドッキ リ, リ, 何のドッキリカメラカメラ回ってんのこれいや回してましたよこれから撮影するって言ってったんだもん<笑>これからなんかさ、宅飲みして、はい、酔っ払うっていう企画だったのな い, ううういや も, う も, うもう終わりますけどもう終わります撮らせていただいてました<笑>えなんでよ<笑> <笑>うでか<笑>やり た, かったこ私もっとドレス着<笑>は<ー>い<笑>、ね、というわけ で, です、ね、今回のドッキリはコ<笑>、はい、ラボ中に僕たちカップルがイチャイチャしてたらアディさんはどんな反応するかを検証してました すいません。私できるなんか、お酒飲みながら、なんか、そう、なんかいろいろにやるのかなって思ったら、もう終わりなんです。そうあ の, あのそうです、ねはい、もううちなんかの。あの、<笑><笑>あの十分でございます<笑>、はい。ありがとうございます。<笑>はい。<笑><れ>ね、<笑>もういいカップルよね<笑><笑>、うん。お酒を飲みながら、わいわい楽しくしゃべる動画は、アディさん の, しゃべるの方。の、うん、でそういうこと。はい。はい やらせていただきますので概要欄に貼っておきますので、うん、ぜひご覧くださ い, なださ い, はい<笑>みんな見てね<笑>よし終了はいというわけで僕たちの動画はここまでにしたいと思います、えー、気に入っていただければチャンネル登録と高評価のボタンお願いしま す, しますインスタ、ツイッター、ティックトックもお願いしま す, しますではまた<笑>のんののこの早口が<笑>とととととととと、ま<笑> もうカメラ回ってるって知らなかったの、うん、<笑>すいませんなんか素敵<笑>、うん、ありがとう<笑>ありがとうございますいいねありがとうございました<笑>